このサトシのサイドビジネス報道で嵐25周年コンサートは絶望的に、ジャニーズは副業、禁止の思いやしかせで遠のくグループ活動復帰。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。2024年11月3日、ジャニーズ事務所の人気グループ嵐がデビュー25周年を迎える。 今年11月からアニバーサリーイヤーに突入するが、現在、嵐はグループ活動を休止中。さらに、個人としても休業している嵐リーダー王のサト氏をめぐっては、2月9日発売の、女性セブン、小学館がサイドビジネスの最新情報を伝え、業界内でも、このままでは嵐5人での25周年記念コンサートなどは絶望的、テレビ局関係者、 と囁かれている。バリバリ副業をしていた嵐は2018年11月から20周年記念ツアー、嵐イアナバーサリートゥゴヒケイクルー20を開催していた中、翌年1月2020年末をもってグループでの活動を休止すると発表。発端は、大野が自由な生活を求めたことだったといい、メンバーの桜井翔。 相イ雅マ二宮和也、松本淳と話し合いを重ね、彼らは大野の気持ちを尊重。その上で、五人でなければ嵐じゃない、という結論に至り、大野不在の間は嵐のグループ活動もストップさせることに決まったそうだ。その後、大野は個人活動も含めて休止しているが、桜井ら四人はそれぞれの活動を継続。 20周年記念ツアーを撮影したライブ映画、嵐ーアナバーサリーゴヒケイクルー20フィルム、レコードオブメマリーズが2021年11月に公開され、その先行公開での舞台挨拶に4人がサプライズ登壇した際には、桜井が大野からのメッセージを代読する一幕もあり、ファンを感激させたものだった。 しかし、同年12月23日発売の、週刊文春、文芸春秋は、大野がビジネスパートナーウェイ氏と共に複数の不動産を所有し、収入を得ていることなどをスクープ。また、22年には、女性自身。 公文社8月2日発売後で、大野が離島のイタリア料理店オーナーに就任すると伝えられ、同月18日発売の、女性セブンも、大野と A 氏の会社が沖縄宮古島で巨大リゾートホテルを竣工予定であると報道。大野さんが芸能活動を休止するにあたりファンや業界関係者も趣味の釣りでもしながら過ごすのだろう程度に思っていた、はず。 それが、蓋を開けてみたら、バリバリ副業を展開していることが発覚し、衝撃が走りました。自由な、生活にも程があるのではアイドル史ライター。さらに、今月9日発売の、女性セブンにも、大野の近況が掲載され、やはりビジネスの計画が進んでいる様子。なお、つい最近タレント中村雅也が、宮古島に移住して、パーを回転したが、同志によると、 このバーにも大野が出資しているという、嵐の活動再開が絶望的な理由、間もなく嵐25周年のアニバーサリーイヤーに入るとあって、ファンは記念コンサートを期待しています。そのためには嵐が活動再開しなければならず、つまり大野さんの復帰が必須。 ジャニーズ側も当然、それを望んでいるでしょうし、メンバーもいつでもリーダーが帰って来られる雰囲気づくりに努めてきた印象があります。21年のライブ映画舞台挨拶で桜井さんが大野さんのメッセージを代読したこともそうですが、メンバーはこれまで様々な場で彼の名前を出してきました、スポーツ上記者。 例えば、2022年1月に、相場の冠番組、相場学部、テレビ朝日系、にゲスト出演して、自然女掘りに、挑戦した松本は、過去に大野が同番組で98センチメートルの自然女掘り当てたという話を聞き、あんな休んでる人には負けらんないよ、と発言して笑いを誘っていた。 また、同年2月に放送された二宮の冠無理番組、二の三日本テレビ系、では、進行役の芸人陣内智則が、アスレチックに挑戦するなら、嵐だったら誰がいけそう。と問いかけた際、二宮は、リーダー、と回答。さらに、笑いながら、番組に、出てくんないかな今、暇しているらしいから、とも口にしたのだった。 メンバーがちょこちょこ名前を出しているので大野さんが帰ってきやすい雰囲気は確かにあると思います。ただ、問題はジャニーズが副業を禁止していること。ちなみに、かつてキャットタンへの一員だった田中清さんが2013年9月にジャニーズから専属契約を解除された主な原因も、パー経営などのサイドビジネスが問題視されたことだったと見られています。 そのため、大野さんがジャニーズで活動を再開するなら副業から手を引かなければなりませんが、一連の報道によるとかなり出資しているようですし、簡単な話ではないのかも。そうなると、大野さんはジャニーズへの復帰も難しく、他のメンバーが5人でなければ嵐じゃないという主張を崩さないなら、グループ活動の再開は絶望的でしょう。前でテレビ局関係者。 なお、ジャニーズのアイドルグループといえばキングプリンスが今年5月、デビュー5周年のタイミングでキシユータ、平野ノシ神宮寺ユータが脱退し、長瀬角、高橋山の二人組になることが決まっている。嵐の25周年は一体どのような形になるだろうか。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。